Everything that makes me whole, I need a ninja. 痛みを分かち合うことができるさあ心を開きましょうそして私と絆を結びませんか世界平和のために。 私の目私の目をよく見ることだこの目にはお前が反射しているが悪いが私はお前など見ていない武器という鋼鉄の殺人機械を扱う我々だがその取引は人と人との駆け引きなのだ私たちは A クラスを目指す 楽しむために来たわけじゃないものそれに私は一人でいるのが好きなのきあ お, お返しよ頼まれた以上責任は果たすわあなたの問題を強制してあげる感謝なさい 《人は皆完璧ではないから弱くて醜くてすぐに嫉妬しけ落とそうとする不思議なことに優秀な人間ほど生きづらいのよ》《そんなのおかしいじゃない》 だから変えるのよ。ごと事この世界を文句があるなら腕を磨いて出直してくるんだな。 それはまずいボッチャマもここに慣れてきたところだしいっそあのうるさい連中をまとめて黙らせるか待て待て待てこれ以上話をややこしくすんな生きているのなら神様だって殺してみせる。 ごきげんよう。 私の料理で君を否定してあげます。しかとご覧に入れましょう。陶月にふさわしい卵料理の王道というものをね。 想をしましょう an あなた私をはめたわね了承したわ受け取りなさい。 分かっている私を誰だと思っているんだ 雪がどうして白いか知っているか？<笑>自分がどんな色だったか忘れてしまったからさ。